はい、今週です。私たちは昨日バングラディッシュ入りを無事果たしました。よっしゃベジ入国完了です。荷物を勝手に運んでもらってお金を払わなきゃいけません。小人のような可愛い衣装を着て荷物を運んでくれます。記載したいことが2つまあ、3つぐらいあるかもしれません。一つ目は私の体調です。 3日前に元日側に入ったのですが入った2人の体調がものすごく優れておりません直木は今部屋の中で休息中ということで現在、米と2人でバスチケットを手に入れに行っておりますしかも私たちの泊まっているホテルあるはずの w i f i もありませんでしたなので今、私たちは情報インターネットから遮断された環境での撮影スタートです。 体調が悪かろうが、インターネットがなかろうが、レポートは続けなければなりません。でも安心してください。きっと楽しいレポートをお届けできると思います。私たちの左手にはこちら落下ステーション。 がございますダッカはバングラディッシュの首都で最も人口密度の高い国そしてダッカは最も人口密度の密集している都市になりますつまり私たちは世界で最も人がうようよいるところにいるということですねまあ、ちなみに元日側に入るとどういう症状になるのかを参考にシューティングしておきたいと思うんですがまず2日後の夜にとんでもない水のような鼻の水がボーボー出てきますそそしてのの次の日にもう年 腺液のような鼻水がぼーっとこう詰めてるんですよね、ティッシュをでそれ外すと、もうベチョンって痰が出るぐらいの鼻水がボトっと落ちますそして若干の咳と若干の吐き気というような状況です。そしてめまいくらくらする感じ 2人とも病院を勧められておりますまずはバンクで我々はバングラディッシュのお金を手に入れます国々で使う効果って違いますよねそれをどうやってお金を手に入れてるのかというとこちらのキャッシュパスポートっていうやつが便利なんですよこれ日本円を入れててもどこの国でも対応する銀行であればその国の通貨を引き下ろせるというものなんですただそのはずなんですけど今4つぐらい ATM 試してみたんですが全部リジェクトされて下ろすことができませんでした、えー、また私たちは引き続き ATM をまず探しますそしてお金を下ろしたら次は上がるたら次のインドの目的地へ向けてのバスを予約しますだいたい国に着いたらお金を下ろすバスを予約するそして 場合によっては携帯の SIM カードを購入するっていうのを繰り返すのが基本です大体ここで56店舗目です直で聞いてみるとですね2日後とかになることとか3日後1週間後とか時にはあるんですよねでそれを聞いて臨機応変に対応してじゃあ川村自身の観光をしようということになります街の中はかなり埃っぽい感じ土ぼこりがぶわーっと舞って車もたくさん通ってますしこう息を吸う感じで かなり喉に悪いダストが入ってるような感じがしますただ人力車が多いですね値段交渉の時にだいたいメーターで言ってくれるんですがメーターで言ってくれませんでした300坂を提示されて250で現在 1.5 キロの道を移動中ですもしかすると日本人観光客はメーターでは測ってくれないのかもしれません でもバイクをベースにしたミニカーみたいで、トゥクトゥクよりは骨組みとか、屋根はしっかりしてます、ピ, ン, みたいピンクパレスこそ、アーサン・モンジュールに到着をしました、当時の領主が住んでいた建物で、外観がすべてピンク色に塗られています、ちょっと雨もひどくなってきたので、早速、宮殿の中に入っていきたいと思うんですが、女性がほとんどいないんですね。 9割方男性がうろちょろしてて女性の姿はほぼ街中では見ることができませんでしたここの観光地に来ると女性の姿はちらほら見れるんですがやはりイスラム教ということであまり女性は姿を現さないような文化になっているのでしょうか館内の方は基本この当時の領主のなんか生活も垣間見えるっていうパートでしたがバングラディシュの歴史を見たいんだったら入ってみられてはいかがでしょうか こちらの力車が非常に有名です全部微装がされててかなり目を引くきらびやかな装飾が施されています 私たちが今到着したのはスターモスクと呼ばれる場所です一応こちら信仰施設なのでこちらのモスクは星スターをモチーフにしたモスクで、まあ、一番目を引くのがあちらのモニュメントが目を引きますちょっと現地のお金を使い果たしてしまってお金を持ってない状態なのでどこまでタダで行けるかちょっと行ってみます Hello!、It's、free? OK! It's Thank you! ハロープロビジャパン、私がなぜここをお勧めしたかったのかというとこちらをご覧ください。日本の富士山をモチーフにしたタイルがもあるんです。何か日本とゆかりがあるのでしょうか？結構、和柄物 の, のタイルの絵柄が目立ちます。え、実はデザインえっとカムフロムジャパンマウント富士レックスライク。 Oh, very interesting. このスターモスクの方は無料で入ることのできる施設なのでぜひこう長ズボンを履いて宗教施設なので来てみるのもいいと思います隣には小学校みたいなのがあって。Yeah, yeah, 見る見る見る<笑> 多くの小学生が絡んできてくれますそのフェンスから入るのは正しいルートではありませんのでご注意ください google の中では最も評価の高かった高を代表する観光地の一つラルバーグフォートです年季と歴史を感じるちょっと寂れた感も出ています庭の中では鳥のさえずりがこう気持ちよく聞こえるような感じで 上から見るとですね落下の中のカオスな感じの雑踏の中に突如真ん中に現れた楽園のような庭園ですねカップルもたくさんいますとここはデートスポットなのでしょうたくさんのカップルたちが一定間隔にここの壁の上で断乱楽しい会話イチャつきながら楽しんでおりますいいですね よろしくお願いします。 外国人が珍しいのか私にもかなり親切にしてくれて SIM カードを手に入れる時もこっちだよあっちだよと親切にお店のところまでついてきてくれたりもします比較的外国人には優しい国だと思いますし米とお昼ご飯を食べた時もですね会計が足りなかったんですよねちょっとだけ。 でもそれもあのディスカウントしてくれて結局ディナーを食べることができましたあ雨がひどくなってきた雨がまあほう<笑>星3つっていう感じでこうまあここみたいなそうそうここっていう見どころというのは正直まだできなかったんですけども物価はただ安いんですけど食べ物とかが自分たちの口に合うものがあるかっていうのが問題バンンンググララディッシュは休みやすい都市ランキング バーストに<笑>住みにくい都市ナンバー2みたいな感じ で, で す, ですどこナマスカん俺はね結構楽しめたかなっていう最クの力車あれでるとすごい楽しいですよ街並み見れるしなかなか気持ちいいですね爽快感があるんだ豪華なこう飾りの中で街の中でも地区によって景色が違うというかじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ講師ー